焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよはいどうもーキッチンドランカーおじさんですはいということでですね違いましたね料理のお兄さんゆう秀でした最近あの僕の編集した動画を最後チェックしてるんですけども完全におっさんですよね<笑>言ってることがねということでですね今回はですねまあ僕ねあのまだ全然飲んでないんですけども1本目なのでねで1本目に来るのはやっぱりね思考シリーズです のジャーマンポテト、はい、これジャーマンポテトものすごい好きなんですよで昔からものすごいバリエーションのジャーマンポテトを作ってきたんですけど僕が一番王道で美味しいと思っているジャーマンポテトこれを今回は作ろうと思いますなんか色々あるんですけどあのウスターソーサージ浅草のね神山だとねウスターソーサージのジャーマンポテト出したりとか色々味付けあるんですけども今回はですね王道の塩コショウで作るジャーマンポテトこれをですね作っていきたいと思います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 あ と,、えー、と玉ねぎ四分の1で6 0ム使いますでここがベーコン使いますはいえー、とにんにくと2かけ結構ね入れます僕にんにく大好きやにんにくジャンキーなのでねはいじゃあですねまずですね儀式を行いたいと思います何の儀式か も, もう雨乞いみたいなものですねはいもう降りてこいっていうね、はい、あの も, うもうこれがないと始まんないってい う,、はい、もう数回切れでございます ああせーはいということですねお野菜から切っていきましょうかじゃがいもです、えー、じゃがいもなんですけどもまあこれいろんな切り方があると思うんですがだいたい1ンチ1 2ンチの幅ですかねで切っておきますはいまあ、い2 5ンチぐらいかな1ンチか1 5ンチこんぐらい少々あの厚切りの方が芋食ってる感がねあポテト食ってあジャーマン ジャーマン食ってるみたいな感じがあるのでいいと思います。はい。玉ねぎもですね、なるべく、ね、厚切りあの、じゃがいもぐらいの厚さがいいと思います。じゃがい も,、うん、じゃがいもぐらいの厚さで1個、うん、今回は。はい、で、えー、ベーコンも切っていきます。こんな感じでね、えー、僕は、ね、ブロックベーコン使うんですけども、えー、っとできれば、ね、ブロックベーコンがいいです、これは。 にしていきますあんまり、ね、細かくしちゃうとベーコンがねものすごく硬くなっちゃうんですよねえ、えー、とあとニンニクですニンニク今回ねちょっと芯がないのでこんな感じで切っていっちゃいましょうかね本当に今回まあ 粗, 粗, 粗めにみじんにしていきます でこれ全部火を終わりましたえーとまずこれちょっと僕のジャーマンボモデのやり方なんですけどもじゃがいもねチンするんですよレンチン、えー、そうすることによって生焼けを防ぐんですねあとはね中まで火を落としておくことによって強火で調理できるなのでこいつをですね、えー、とラップしラップしね大体3分、はい、3分待ってる間にですね準備しておきましょうかはいじゃあですね、えー、とフライパン火にかけます 大体ね、オリーブオイル小さじ2ぐらいえ引きますでここで、えー、まず最初にベーコン炒めていきますでここは ね, 大体ね中弱めの中火ぐらいで炒めてじっくりじっくり炒めていきます、ね、もう軽く表面に焦げ目がつくぐらいで大丈夫でこうしたらベーコンを端に寄せていきますこれです3分、チンした できるだけ表面を焼き付けたいので、これ剥がしてもらって、ですね表面を焼き付けていきます、じゃがいもに焦げ目をつけていきます、そうすると、じゃがいもものすごく香ばしくなっておいしいので、いい感じにですね、えー、と並べ終えたら、この上にね、玉ねぎを加えていきます、これで中火ぐらいにして、じゃがいもを焼く感じです、焼き目をつけていく感じですね、焼き目をつけていいい感じにじゃがいもに焼き目をつけて、この焼き目がめちゃめちゃおいしいんですよ。 一回ひっくり返して混ぜていくときに、えー、ここからですね、まずこの層、小さじ一強一よりちょっと山盛り、こいつを加えー、て、いきます、えー、ジャーマンポテトにはねこれが一番あります、バター、バターここ入れていきます、バター、ここら辺に入れてください。でこの油たまりができるのでここにですね先ほど切ったニンニクを入れていきます。で、えー、香りを出して。いきます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 のの絶対焦がさないようにあのそんな強火じゃなくていいです中火ぐらいでにんにくもこのぐらいになるといいきつね色になってくるんですよいいきつね色で、えー、こうなったら下に酒ですでこのジャーンもこで酒入れるんですこれで、えー、とこの焦げとかを全部ソースに変えていくるんですでねもうちょい入れようか大さじ1半ぐらい これが至高のジャーマンポテトですから、はい、えっ、ー、とちょっと味を見て、うん、少しおいしい こ, これお好みですなんか結構ちゃんと作ったフフフフフフフフフフフフフフフフフフはね、もうね思ってるねフフフフフフフフフフフフフフ 上にちょっとパセリかけると、えー、ちょっとお店っぽくなるんでねはいえー、となければないでいいですはいじゃあこちらで至高のジャーマンポテトキャンセルンはいではできましたので早速食べていただきたいといただこうと思います今日はジャーマンポテトですからジャーマンな飲み物ですねビールですね ち ょ, いちょい泡が主張してますけどもおおいいじゃないいいじゃないほらほらほらどうですかいただきます<笑>もうお膳立ては完璧ですよね 完璧ですこれねビール5杯はいきますこれうんうんいやマジたまんないですよこれ本当に美味しいやっぱりねよく焼き付けてあるので香ばしさが全然違いますねベーコンもねあのもうカリッとさせすぎずでねそこにね玉ねぎの甘みが加わってね非常に美味しいうん コンソメでですすすねジャガイモってねお肉とすごく相性がいいんですよなのでやっぱりそのお肉のうまみが凝縮されてるコンソメを使うことによって非常にね味が良くなってますビールがやばいまだいけますよ僕はまあ皆さんどちらかというとこっちの方が欲しくなってるんじゃないですか結構ね雰囲気出ますよこれかあでもうまいこれじゃあと味変ですこれそうあそう まあ、粒バスタードねこれはもう100パーですよ、ね、ここに大胆に盛ってあげてこれつけてマジで絶対うまいでしょベーコンと玉ねぎとこれつけたジャーマンポテト、うん、ああおまわりさんビールドローはこいつですでタバスコ これもね合うんですよ辛みね合うんでねまあツスタート非常におすすめなんですけどもタンバスコも合いますうんタバスコも合う、うん、やつはとんでもないものを盗んでいきました僕のビールです じゃがいもも一回ねレンジで火を通してるんであれだけさっと炒めただけなのにホクホクでございます非常に美味しいしこのジャムもととバターの風味も黒こしょうも全部ね決めてなっております本当にもうマジうまいんで是非皆さん試してみてくださいはいではですね今日の料理美味しそうだなとかですね食べてみたいなと思った方は是非是非チャンネル登録および高評価をよろしくお願いします